ははい皆さんこんこにちはタートルです今回は「足を細くするためにはスクワットは禁止」というテーマでお話しさせてもらいますスクワットというのは腹筋の33倍の効果があると言われているぐらいとても痩せるためには大切なエクササイズになるんですけども足を細くするためにははスクワットはダメなんですお腹というのは腹筋をすればお腹をへこませる力がつくので やるメリットはあるんですけども足を細くするためにスクワットをするスクワットをしても筋肉というのはお腹と違ってへこみませんよね筋肉が使われるだけです筋肉は使うとどうなるか基本的には太くなります足痩せにはワイドスクワットいろんな話がありますが筋肉は使えば使うほど動きに耐えれるサイズになってきます例えば4 0キロの方がスクワットを50回するとしましょう体重は4 0キロです 仮に80キロの方が50回するとしたら、40キロの方が40キロの負荷を加えて50回やっているということになります。それは太くなりますよね、普通に考えても。そうなんです。じゃあ、どうすれば足が細くなるのかそれは、スクワットではなくて、デッドリフト、グッドモーニング。この2種目をすることが足痩せには効果的です。使う部位の違いは、スクワットは前ももとお尻、グッドモーニングとデッドリフトは、ももの裏とお尻。 そして背中を使うことができます。スクワットをすることによって腹筋と違って鍛えられる部位が多い。ということでスクワットというのが効果的なんですけども、じゃあデッドリフトとグッドモーニングどうなのって話になります。そっちの方が使われる部位が多いです。体の後ろ全体を使うことができます。今までスクワットをして足が細くなったよって方、それは単純に痩せたからです。痩せるためにスクワットを行って脂肪が減ったからサイズがダウンしたっていう話になります。じゃあなかなかサイズがダウンしない場合、スクワットするとどうなるか。 少しずつ足が太くなっていきます。回数を決めてそれ以上しない。重さを決めてそれ以上重くしない。そういったことを決めてやればもちろんいいと思います。ですが、慣れてくるにつれて必ず回数を増やしたり、セット数を増やしたり、負荷を上げたり。そうなってくるとサイズが上がってます。そうならないためにはデッドリフトとグッドモーニング。で、ももの前を使わずにももの裏を使うというのが足を細くするために効果的です。そこで今回はたったの30秒足先に効果的な メニューを一緒にやってもらえたらと思います。それでは紹介していきます。はい、まず、グッドモーリングデッドリフトをする前に、前のももに効いてしまったらいけないので、前もものストレッチをまず行っていきます。両足伸ばした状態から、片足折り曲げます。つま先は外側を向けてください。このままお腹をへこませて寝っ転がります。 これでまず曲げてる足の太ももの前をストレッチしていきますしっかり伸ばしたいよって方はですね膝を動かす感じで足を遠くに持っていくイメージで押さえつけてくださいまずこれを10秒間伸ばしていきます12345678910 反対も同じですつま先を外に向けてお腹をへこませて伸ばせれる方は足を押さえていきますいきますですそれでは本番いきましょうグッドモーニングとデッドリフトを紹介していきます 今回はデッドリフトを1種目、グッドモーニングを2種目紹介していきます。各10秒ずつなので30秒です。まずはグッドモーニングです。足を肩幅に広げます。膝を伸ばしたままです。手はお腹を押さえておきます。お腹を押さえることによって骨盤が立てられますのでしっかり伸ばすことができます。このまま前を向いて体を持ち上げる。 お腹を手で押さえておいてください膝を伸ばしたままですこういう感じで10秒間行いますいきます1 2ももの裏が伸びてる感じがあると思います3 体は少し向こうに持ってていく感じです5 6 7 8 9 10、OK、ですすす種目目手を腰に当てます今と同じように前かがみになります。 これで膝を曲げて伸ばす曲げて伸ばすこれを10回繰り返していきます体はスキーのジャンプのように体を前に伸ばしていく感じですお尻があんまり出ないように体を前に持っていって膝を動かしていきます10秒いきます123 5678910OK ですもう一目かデッドリフトです足幅は一緒ですつま先をまっすぐ向けて手をももに添えます胸を張りますこのままお尻を出しながら足首まで手を持っていきます膝が前に出ないように 手で軽く押さえる感じでこのまま立ち上がりますもう一度いきますお尻を出しながら膝が曲がりすぎると膝が前に出るので膝は立っている状態としゃがんでいる状態の間ぐらいです10秒間いきましょういきます1 二、お尻をしっかり出して三、四、五、六、七、八、九。 オッケーです今の3種目を足痩せしたい人は行ってくださいスクワットを今すぐやめてこの3種目に変えたことで足は細くなっていきますそれはなぜか前ももに無駄についた筋肉が減っていくからです痩せるためにもちろん筋肉は必要ですがスクワットではなくてデッドリフトとグッドモーニングでも十分代謝を上げることができて全身使うことができて 痩せやすくすすくることがでできますのでなかなか足が細くならない足を細くしたいそういった方はスクワットからチェンジしてみてその経過というのをよかったらコメントの方でビフォーアフターなどお待ちしておりますご視聴ありがとうございました